おじさん年金です。一回前は仲間のために使ったから、今度は自分のために英雄使いたいな。キラーはヒルビリーか 破滅ありか？何みんな逃げるの？馬をか？しまった。くらったのに板使っちゃった。 あれタゲ変わったみたいあらアシュレイ回復できないわどうしてかしら回復できないシンサバエのーコンサイかゲトありがとう拾えば治るかダメよ触れないわ謎バグ おじさんに厳しい世界だんこれは竹また帰ってきたギリギリ。 詰んだ俺の実家ただいま二人ともありがとう あと2台頑張ろう今救助に行くぞーさあ逃げるんだロッカー間に合う ちょっとあっち行ってそこで入ろうと思ってたロッカー争奪戦に敗れた男あ宝箱はっちゃおうかな挨拶用ライトここ回すか ビリーコッパ交通事故だけは避けたい大発電機ももう少しだあれモレルいたのか これは飛んでくるかな救助してくれたな。 こっちも OK だやっぱりバレてる。 そっちからやばいあ、英雄溜まったラッコーレ、ね、ビビってバリア張ってしまった このビリーの動きが読めない英雄頼りにしてるぞ全員等も耐える英雄強